それではテキスト第 2.4 節の条約付き助算に進みたいいと思います、えー、とまず、えー、と整数の乗約付き序断について復習しておきます。でえー、と整数の乗約付き序断の性質としまして我々が知っていることですけれども、えーとまあ、A と B を整数としてで B があの正の時にある整数のとある まあ、Q と R 整数と Q と R が存在して、えー、と A が、えー、と BQ プラス R に等しいと。でそれから、えー、とちょっとここではあの書き忘れましたけれどもかつ、えー、と R は、えー、と0以上 B 未満の範囲で。こういう条件を満たす、まあ、Q と R が存在する と,、えー、ということが、まあ、あの整数における序断、まあの性質として知られております。 で以後ではこの A の B による序断のことを A÷B と書くことにします。でここではその今のですね整数の乗用付き序断に現れた各記号の呼び方などを定義しておきます。えー、と, A と B と Q と R を先ほどの定理に出てきたあの数とします。でこの時に A のことを非助数 dividend それから B のことを助数 divisor、それから Q のことを小クオーシエントと言いましてこの小についてはその A を B で割った際の小ということでクオーシエントの頭文字を取って Q を AB というふうに書き表しますそれから R が乗与リマインダーでこれは A を B で割っ ダサ際の常用として a もど b というふうに書くことにします。それからあとシとート常用を同時に求める計算ですね。この今回の q と r を同時に求める計算は、と a r b の結果を a q と r、ショート常用の q と r の組に代入すると、まあこういう記号で表すことにします。では次にテキスト第二点四点一節の 多項式の常数付き除算に進みます。ここでは、えっと、A x と B x をそれぞれ整数係数の多項式としまして、えっと、B x をモニックとします。さらに、A と B のあの次数については、A の次数を k、えっと、B の次数を m としまして、で、k は m 以上であるものと仮定します。 でこのような多項式 A と A 与えられた多項式 A x と B x に対して多項式の乗用付き序断を行うことにします。それでは早速ですがその多項式の乗用付き序断のアルゴリズムを示します。ここではその多項式の乗用付き序断としてこの A と B ですねを取ってきて序断を行うわけですけれども。 入力としては AX が整数係数の一変数多項式、係数がこのような形で与えられているものとします。また BX はやはり整数係数の一変数多項式で、このような形で与えられているものとします。AX の次数は K 次で、それから BX の次数は M 次ただし BX はモニックである点に注意してください。 でえー、とこの k と m の間には、えー、と k が m 以上という関係が成り立っているものとします。でこれに対して、えー、と出力としているものはまず qx、えー、これは k ス m 次の多項式一変数多項式ですね。それか、えーまあ Rx これも a−m−1 次の一変数多項式でどういう関係式を満たすかというと ax が q×bx+rx x プラスに等しいと。 いう関係を満たす多項式ですですので、えー、とこの Q と R はそれぞれ AX を BX で割った際の小と常用を表しています。それではこのアルゴリズムの各ステップの動作を実際に見ていきましょう。えー、とまずステップ1ではこれ i があの K から0の範囲でこの Ri という係数にこの AI という係数を代入しておりますでこの Ri は何だったかというと多項式の乗与を表す係数 で, で Ai はこれはあの、えー、と与えられた非常多項式 A の係数なわけですね。ですのでこのステップ1番ではこの、まあ、多項式の乗与 R, R にですねあらかじめ、えー、と非常多項式 A をそのままそっくり代入しておくという操作を表します。 で次にえと2番目のステップではこの変数 i がえと k マイナス m からえと0までですね1ずつ減少させながらえ以下の計算を行っていますえとまず最初に r の i プラス m の値をそのまま qi に代入しておりますえっと qi というのはえっと まあ、この多項式の常数のあの商あらあ商の中にある係数でした、えー、ですので、えー、ここではえっと現在その操作をしようとしているその常数多項式の常数の中でま操作の対象となる一番次数の高い係数をそのままこのえっと商の i 字の係数としております。 でこれはど う, いうしてこういうことをやっているかという と,、えー、と除多項式ですね割る方の多項式があのモニックであったことに注意してください。えー、とモニックの多項式で割るのですのでその小の係数はそのまま、えー、この消そうと今消去しようとしている、まあ、常余の係数をそのまま小に使えばいいわけです。で、えー、と次のステップでこの r の i プラス m に0を代入しておりますけれども えー、とこれはえとこの序断の最初の段階ではこの r の i プラス m 時の係数を0にするというあの操作を行っておりますのでまあもちろんこれはですね r の i プラス m にそのえと qi をかけて引いてもいいわけなんですけれどもどのみちこの係数はこのステップで0に。 なることは分かっていますので、まあ、最初からここであの0を代入しています、えー、そして今度は変数 j に関して j が m-1 からあの0に減少していく間にえこの r の i プラス j 字の係数からえこの q i かけるえと b j というあの係数ですね。で、q、qi はえと小の i 字の係数でえっと まあ、bj はその除多項式えと b の係数ですのでですのでこの場合はえっとまあ bQi 倍の多項式 b をこの r から引いていると r のま あ, あのしかるべき実のところから引いているという操作を表します。でまあ以上 の, あの操作をですねえっとこの i と j のループに対して繰り返しましてでえそこであの出来上がっ たマキュと R を返して処理を終えるということになっております。テキストの第 2.4.2 節はえっと多倍調整数の常用付き除算ということになっておりますけれども。 これはこの説の内容の主要な部分が演習問題になっていることもありますので今回の授業では内容を省略いたします。今回の授業のまとめです。今回は一変数多公式の乗算のアルゴリズムとその計算量の見積もりをまず行いました。それから まあ、その一円相多項式の乗算を踏まえまして多倍調整数と単整度整数の乗算それからそれをさらに発展させて多倍調整数同士の乗算のアルゴリズムと計算量の見積もりを行いました。でさらに今度は序算に関してはあの整数の乗用付き序算とそれから多項式の乗用付き序算について取り上げまして多項式の乗用付き序算のアルゴリズムを示しました。 次回の授業では、第四章、ユークリッドの五次法から進みます。で今後はの第、テキストの第四章の方は使いますで。次回の内容としましては、教科書のテキストの第四点一節から第四点三節の内容を中心に扱いますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは。 今回の計算基礎学一の授業を終わります。お疲れ様でした。